ランシッドアバトは来きました近くの発電機回しながら様子見しようオブセがキラーに見つかったみたいだねチェインソーの音キラーはカミバルだね カニバルが目の前から動かないケバブしてるそれ救助できるナイス救助ノックアウトオブセがトンネルされてるから起こさなきゃ頑張れクローデット 痛い た, いた。ア、ね、よく救助したね。ありがとう、オブセが逃げてくれてる間に、急いで回そう。心音が近づいてきた。 また放置するかなお近くに仲間いたんだ起こした人を追いかけに行ったねカニバルが来る前に逃げるよ気づかれた。 ネアの方に行っちゃった板結構減ったかな来たネアがいる場所の板はもうなさそう。 発電機見に行ったここがあと少しだやっぱりいたなかったねあの発電機つけちゃおうゲート行く前に治療するそれがいいわ。 誰か追われてるのかなノーワンがあるかもしれない。慎重にゲートへ向かおう。みんないた。やっぱりノーワン持ちだった。